返しよいつも散歩に行くとどこからか光り物ばかり拾ってくるあばあばあ ば, あ, ば, あ, ばあれ持ってかれたらおしまいだ脱出もトイ爆発投止も全ておしまいだ俺たち自分の力で何とかするしよひじがたそうかでも状況分かってんのかよかったえ っ, いしったひじがた、うん、犬が飲み込むと危ないからな よし、これで大丈夫だ土方さんもう限界です俺たちの方には新選組の命運がかかってんだごきげんよう土方くんを来ただんだんミステリアスキャラ演じジのめんどくさくなってるよあいつ水野飲みたいかい腹立つあいつ腹立つ最後にもう一度だけ君たちにチャンスをやるそこに ここを脱出するためのもう一つのキーアイテムを用意してやる仮面に隠されたその醜い姿をミロックどうして部屋に駆けかけてるのちょおるさいお父さん話があるんだお前今日も学校休んだらしいなクソババァ作ってんじゃねえよ通過出てくんだちょ待て奴のことだ何か企んでるにチューパッドですグレージ。何の役に立つんだよじゃあ俺 下の長い方ででいいですかいやこれ持つところじゃなくて飲むところだから基本チューパッドはそこを折って分け合うもんでしょう全国の一人っ子たちはどうすりゃいいんだよ手ベタベタになりゃいいじゃないですかねあと気は切るためにあるあれは誰が何と言おうと持つところですはいじゃあそんなわけで今日のサブタイトル修正なじゃあ俺上の長い方でいいですか乳首ありの方をもらっていいですか簡単にはこの鎖は切れねえって言ってたのはあいつですがね<笑> 倉庫しっかりしろおいどうしたそこ。何やってんだ早く飲め結局根っこまでは悪になりきれてね俺があんたなら短い方どころか全部一人で飲み干します ほ, ほら俺の分も飲みやがれ俺たちのうちのどちらかの首を落とすためのもんだ野郎はあくまで 俺たちに殺し合いを演じさせるつもりなんて本来なら真っ先にあんたに飛びかかって首かきるところだこっから出る方法ももうそれしかねえ新鮮組スクエんもうあんたしか残ってお前は俺と一緒に生きてここから出るんだまだ何かあるかもしれない俺が必ず脱出の方法を見つけ出してる<笑>最後の最後で仮面が外れちまった<笑> 《恐れ言ったよ土方君沖田君さあ切り落とすがいい友の首をそれは何の真似だね土方君俺がかっきりたいのは過ぎたねえ面をかぶったその首だ!》まさか永遠とたたき続けていたあの無駄とも思える作業によってパイプの方が耐えきれなくなったとでも言うのか!?知ね》《せせね誰一人たりとも鎖を鎖を何とかしないと》 <ス>えー、ああチューパットのせいで体がベタベタすら気持ちより い, いやいい仕事だったよ何言ってんすか長かった俺とお前の因縁終わらせてやるよ俺はただ壊すだけだ全てをあれからなんやかんやでいろいろあって全ての決着はついてある心八神楽ちゃんこれはスコンブアール 向こうには売ってないからなよろずやのやつこんな大切な日に銀さん僕は銀さんの伝えたかった言葉侍の魂を胸にお前に何か伝えられるのはこれで最後だ な, なんて言ったかわかんねえよなにこれなにこのぐだぐだな感じではアニメ銀魂最終回もう一度ご覧くださいねカグラちゃんカグラちゃん沖田さん、土方さん、近藤さん そんなの僕が望んだ結末じゃないでも銀さんを選んでついてったのはあなたなのよしんちゃん死ぬ覚悟がなかったから今こうして後悔してんじゃねえんだ君はおたえさんの弟である限り俺にとってはもうすでに立派な侍だ登場の最高とか何年も前の初期設定は視聴者は忘れてるわろあんたバカアーノルドボ ー, ヤーは人気者僕は侍じゃなくていいんだ僕にはおつーちゃんがいるんだおめでとうおめでとうね メットさん丸パクリじゃねえかえ何が何がじゃねえこれって感じ悪いわじゃあ本当の最終回はこちらでだから言っただろう何度でも壊すと何とか何とかしないと分かっておるなパッチーお前は二度と人間界に戻れぬということをみんなを救えるのは私しかいないパワーで世界が平和に なんだこりゃーおいおめえがボケ出したらまとまるもんもまとまんなくなっちまうだろうがさっきから黙って聞いてればんだい君たちはチャンプのあれあのな度重なる終わる終わる詐欺に今回の偽最終回予算も原発もたまるじゃああ最終からの4年目やるのやんないの俺たちの旅は 頭に吹き出物でもできたんじゃねえのつまり、いつでも戦に行けるという侍の気構えを表してるわけストレートパーマでこれはハゲじゃありません兜被るためなんですちょっと何それ、全然スッキリしてないじゃないのマスター、スポーツ狩りにしてくださいお母さん帰れバカ、ここは満喫じゃねえんだよああ、いいんだいいんだ、好きなだけ読んでき。マジでか、ま どせ客なんて来ねんだいつでも読みに来いよ<笑>そんなやり方してたらおめらみてな物好きしか来なくなってたヤジさんいやもうそういうのいいから早く散発してくんない<笑>すぐアブさんの七巻買って帰ってくるから店番しててくれってなんで散発しに来た俺がこんな目に遭うわけこれじゃこの店本当に潰れちゃいますよこや潰れるだろう<笑>あの後ろ姿って 近藤さんだゴゴリリラララのの皮脱ぎ捨てててワンランク上のゴリラになろうとしてんのえやっぱ入んんなななないあれこの店じゃないいいあこここ、ここのの店店じゃか新しいか応援ししたたくるでですけど人出てき新がにとえーえー、待ってください すごい嫌な気分なんだけど何これどうしたらいいの男はな見え張ってなんぼの生き物なんだよ。今回は何も見てなかったことにしよう。俺たちは今日何も見ていない。くんのちょっと待って気まずいんだけど俺あのひ死のところに鉄はおろせねえよどうするのどうすればいいの大丈夫ですかああ、お客さん予約してないんですけど。 大丈夫ですかこんな汚い店でもダメなんだちょっと待ってちょっと待っていいんですいいんですささこっちに座るある勝てな真似して結局人任せがなんとかなるねみんなで協力すればきっとできるあるあの今日はちょっとガラリとイメチェンをしたくてあ、どうですかイメチェンいつもそいつらばっかりキワキワ言われててグッズとかも全然出ないんですよ今近藤勲という存在を一旦原型が残らないくらいまで破壊してわかりましたいった はいはい分かりましたあじゃあストツーで言うとストツーで言うとエドモンドホンからイれくらいの感じですあのなんか具体的にこんな風になりたいとかモデルがあると助かるんですけどこういう感じなんですけどいやできるわけねえだろここ床こやなんですけど大体はできるだけこれに近づけますからここにカリスマ美容師の嫌台のカニュがいると聞いてます<笑>